ウォーキング50分相当をたったの1分で同じ効果が得られるヤジロベイの応用編としてお腹をへこませる腹筋をミックスして行いますバランスが入りながら腹筋運動を行います歩いてもなかなか痩せない腹筋してもお腹がへこみにくい腹筋は苦手で首や腰が痛くなってしまうそういった方にはおすすめなメニューですたったの1分を両足行うので2分です動画を見ながら一緒にやってみてください はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回はですね、矢印腹筋ということで紹介していきます。片足でバランスをとる矢印ンに加えて、お腹をしっかり使うことができる簡単な腹筋メニューを加えた状態でエクササイズを行っていきます。 お腹をへこませるための腹筋というのは腹筋心臓部を使う外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋というのが大切になります。この3つは通常の腹筋運動を行っていては使われにくいんです。腹筋が弱い人ほど使われにくいんです。腹筋が強い人はゆっくり動いたり呼吸を意識したりすることができますのでお腹をへこませることができるんですが腹筋弱い方はどうしても力んでしまうので アウターマッスル腹直筋に意識がいってしまって息を吐く意識ができないお腹をへこませる意識ができないので呼吸をしっかり意識できる腹筋メニューがおすすめなんですがそれを今回ヤジロベ塀に合わせてますスマホ見ながらバランス取るだけです そして矢印のメリットとしては足の裏の筋肉がついて指の筋肉もついて歩く際に使われる中殿筋と小殿筋これがしっかり鍛えられますここが鍛えられてくると姿勢が良くなったりヒップアップできたりお腹をへこませる意識が身についてきますそれでは紹介しますまず今回のお腹をへこませるポイント骨盤を立てなければいけません骨盤を立てることによってお腹をへこませる意識ができます 骨盤がが立つ感覚わからないよって方はですね手を腰に当ててみてもらって片足立ちです手は腰の前側を上に向ける感じで指も一緒に動かしてみてください両足でやると難しいので片足立ちでおへそを顔向ける感じで手を動かしながらクックッ両足お腹を引っ込める感じで動かしてくださいこれをまず習得するために20秒間やってみましょう 片足10秒で次にチェンジですそれではいきますスタートスマホ見ながらの方は片手でもいいです手を上向けながら腰を丸める感じですはい反対お尻を締めておへそを上向ける感じですはい OK です今のお腹を引っ込める骨盤を立てる感覚を 行いながら矢印腹筋を行いますやり方としては片足立ちになりますここから今の骨盤を立てる感じをしながら息を10秒吐きつつ足をだんだんふーっとできるだけ引き寄せますそして息を吸ったら足を真横に持ってきて。 横も同じように足を上げながらふーっと体を少し倒しながら内腹斜筋外腹斜筋を使います1分間片足でやるので難しいですがもしバランス崩したらしゃがんで立ち上がってください10秒ずつ行うんですがもしタイミングが合わなくなったらそのままでもいいですできるだけ長く息を吐きながら1分間続けてください片足終わると反対足です 結構疲れまますが頑張ってみましょう息を吐きながらだんだん足を上げてください軸足は少し曲げた方がバランスが取れますあっちこっち痛くなると思いますが頑張っていきましょうそれではいきますスタートふーっだんだん吐きながら足上げていきますどんどんへめてーっと息吐きながら っていきますよ、はい、そって前ですだんだんと足上げますグッグッグッグッグッグッグッとお腹をのん引っ込みてバランス取りながらはい反対グー結構バランスがいますよねできれば体をね少し倒しながらバランス崩したら引っついてもいいですフーッと細くなイトがてます 焼くのがポイントですよしよこう遅く長く OK ですさあ反対いきましょう結構辛いですよねこれねバランスもすごくいるのに腹筋も使うっていうねこれがねすごいねお腹引っ込めるために効果的です反対いきましょうだんだん上げていくのがポイントですスタート 細く長くね息すぐなくなっちゃう方は息が太いので細く長くてね口とからしてください。よし行を倒しながら足をだんだん上げる。体を倒しながら。今です。バランス崩れたらマイペースでもいいです。お腹をどんどん引っ込めて息吐いてください。 軸足にも集中して体を楽しながらダンスしてもう少しですよふーふー息が、ね、だんだん上がってくると思うんでね、上がってきたらね、吐くのは5秒ぐらいでもいいですとにかく足上げながらお腹をへっこめて息を長く吐いてくださいふ ー, ーお尻が痛い よオッケー！あー！消えて！お疲れ様でした。いやバランスがねすごくいりますよね。今のは連続で行ったんですけども、もし難しかったよ。って方はね。20秒ぐらいから始めてみてください。縦に10秒息吐いて横に10秒息吐いて反対足に変えてっていう。風にまあ、少ない時間ならね。しっかりバランス取れて骨盤を立てる意識とお腹を凹ませる意識。 息を吐く意識ができますので、1分ちょっとバランス取れないよ、難しいよって方は、動画を見ながら、1分の中で、前横休憩、前横休憩っていう感じでやってみてください。頑張ってやったよ、バランス取れたよ、全然できなかったよとか、参考にさせてもらいますんで、グッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。